はい。それでは、えっ、ー、と、今日の、えー、授業に入りたいと思います。でまず、えー、最初に、その、計算機数学1という授業タイトルで、その、計算機数学というあの名前なんですけれども、ちょっと、まあ、やや抽象的な面がありますので、もう少し、その、この授業でやるテーマをですね、具体的に説明したいと思います。<笑> えーとまあ、計算機と聞いて、皆さんこうどんなことを想像するでしょう。あの、多分、人によってこれ、いろいろなものを、異なるものを思い浮かべるのではないかと思います。とまあ、今、皆さん日常でこう計算機に接しない日というのはほとんどないですよね。であの皆さんが手にしているスマートフォンというのも、あのこの技術的にはこの計算機ですので、だからまあ 皆さんがスマートフォンを持っているということは、計算機に触れないときはほぼないと言っても過言ではないと思います。で、えー、それで計算機の数学というのもまたですね、その皆さんが思い浮かべる計算機のジャンルぐらいあの色々種類がありますが、えっ、ー、と、ここでは、この授業ではそ の, その計算機いろんな数学の中でどういうことをやるかと言いますと、まあ、ちょっとここに少しあの補足をしますけれども、その計算機上で 主に、えっ、ー、と、整数ですとか、それから多項式に対する、その代数計算を行うための数学は使います。まあ、この辺の話はまだ話ですので、まあ、無理してノートを取る必要ないかもしれません。 台数計算を行うための数学ですね。で、まあ一応、キーワードがいくつかありますけれども、その、まあ、整数ですとか、それから多項式、それから、代数計算という、あのまあ、キーワードがですね、この授業のキーワードになるかと思います。 でえー、ともう少しその特徴を説明しておきましてえと同時にあのこの皆さんがこれから勉強する上で の, そのまあ指針といいますかあのこういうことに気をつけてほしいということを説明したいと思いますけれどもえとまず一つ目は 上の計算、上のキーワードにもありましたけど、代数的なものを扱うってことですね。これはどういうことかというと、代、まあ、数的って皆さんどうい う, こう概念を思い浮かべるでしょうか今までこの2年間数学を学んだ経験から。代数的っていうと、まあ、例えば、方程式ですとか、それから、ま、あ 軍ですとか、関ですとか、そういったものを想像するんではないかと思うんですけれども、うんとまあ、大体 そ, のそんな感じですね。でまあ、具体的にはか、例えば加減乗除ですね。まあ、これはあの数学の中でも最も基本的な計算の一つだと思いますけれども、であるいはその、 代、まあ、数的な性質っていうのは、えー、とまあちょっと中古的に書きましたけれども、まあ、多分去年の代数入門で学んだような、その軍や艦や体のいろいろな性質があったかと思います。そういったものを、性質を使っていろいろな計算もできる場合もありますので、まあ、これらに基づいたまあ計算を行うと。 というのが、あのまず一つ目の特徴です。ですので、と多分そのまあ去年の大数入門の知識は出てくることは頻繁にあるかと思いますので、先ほども言いましたが、よく復習しておいてください。で次に、えー、この計算機数学の特徴としてあげたいのは、構成的という部分です。 でえー、とこれはどういうことかというと、うんと、と書きますと、そのまあ、具体的な計算手順を伴うということですね。 具体的な計算手順のところはどういうことかというと、その皆さん、例えば、えーと、これまでの数学を学んできただけで、何々が存在するとい う, こう性質ですね、えーと、という証明をいろいろ目にしてきたことがあるかと思います。でえーとまあ、普通 の, その今まで学んできたその数学ですと、その何ある 数学的な対象がこう存在するということが分かれば、まあ、それでよしということが多々あったわけですね。あるいは、その、その、あるものの存在を証明するのに、その、そ存在しないと仮定してこう、無常に響くような配備法のような証明の仕方もあったかもしれません。しかし、えー、とこの計算基数学で扱う題材では、基本的にと、存在するものは、計算するという立場に基づいて、えーと調、そのものの性質を調べていきます。ですので、その、 単にこのあるものが存在するっていうだけじゃなくてじゃあそれを具体的にどうやったら計算できるのかとそういう観点からあのこの数学の対象を見ていきますの で, で先ほどそのガイダンスの時に説明しましたその実際に演習問題を自分でやってみましょうっていうのは、うん、これなんですねその具体的な手順が必ずをやりますのでその具体的な手順をあの理解してほしいというのがあります。 うんとそれから、じゃあちょっと黒板こっち行きますえっ、ー、と一応ですね、黒板のこう書く順番にこう番号を振ってます。えっ、ー、とまあ1枚目、2枚目、3枚目って番号を振って、なるべく皆さん順番で終えるようにしているつもりなんですけれども、もしこの番号を書き忘れたりですね、間違えていたりしたら、あの、教えてください。なるべく忘れないようにえていだます。 でまあ、特徴の3つ目としましては、まあ、実用的なものをやりますとそういう面も、えー、とありましてでこれはもう少し詳しく言うとこれは2つあるんですけれどもまずはその、まあ、理論の正しさの意味だけでなく あの効率効率ですね。効率も重視すると。で、とこれはですね、例えばそのえっと今皆さんえっ、ー、と, うんとまあインターネットでいろいろな通信をする際にですね、こう。 あの自分と相手とのやり取りを、うん、暗号化してこう第三者に知られないようにするというようなあの技術があることはでにご存知かと思います。でその暗号化にはそのやはり数学の理論が用いられていてこう、まあ、皆さんが入力した情報をこうある手段で計算してこう暗号化された情報にしてでそれを送って今度それをあの相手方である手段で複合すると。 元のメッセージを取り出すということをやるわけですけれども例えばそのの皆さんがこう明日、えーとまあ、サークルの打ち合わせがあるんで、えー、例えばあの6時にそこ の, あの一江島の前に集まってくださいっていう連絡をその、まあ、暗号化する必要もないかもしれませんが仮に暗号化して送るとしてですね暗号化するのに1年かかっていてはこう あの役に立たないわけですよねで今すぐ送って明日までにこう相手に知ってもらいたい情報を暗号化するのに1年かかるというのではこう役に立たないでこのでこの効率というのが非常にこの実際実用上では重要になりますですのでただ単に正しく計算できるというだけではなくってそのなるべく早くもしくはあのなるべくそのより少ない手間で計算するという側面も重要になってきます。 でそれから、えっ、ー、と、もう一つは、その、えっ、ー、と、まあ、ここで、その、議論する数学の内容というのは、あのー、単に、あのー、人間の頭の中で考えるだけではなくて、実際にこう、コンピューターのよう何らかの形で、こう、実行できるような形にする必要があるんですね。ですので、えっ、ー、と、二つ目の特徴としましては、その、実用的な二つ目としては、実際の、えっ、ー、と、計算機上での動作や計算も考慮するといったことがあります。 ことこでで、ね、そ の, あの計算機数学というとまあいろいろな意味が世界中ではありますが一応この授業ではあのこういった特徴を持つその数学をあの、まあ、説明していきたいと思います<笑>、まあ、ちょっと一気に喋ってしまいましたけれども。 ーと何か気になるところありますでしょうか。で、えー、と一応あの先ほどのガイダンスの際にちょっと言い忘れたことを思い出したんですけれども、あのー、確かこの、この、 授業科目は教職のための科目としても指定されていたと思います。ですので、たぶんこの授業を聞いて、であの教職の単位をとって、であのこれから先生になってこう中学校や高校で教える人もいるかもしれませんけれども、うんとまあ、そういう意味では、あ, のまあ、あまりハードルを、単位をとるためのハードルを上げすぎると、 そのやっぱり教職を取る人には多少きつい面があるかもしれませんのでそういう面はあの多少は考慮しながら授業を進めたいと思いますけれどもあの仮に皆さんがですねその、まあ、中学校や高校行って教える時にですねその、まあ、計算機について何かその生徒さんたちにこう教える時に、えーっとまあ、多分その時も新しい知識をですねあの仕入れる必要性はあるかもしれませんが まあ、その基盤として困らない程度のこう内容の話はあのしていきたいというふうに思います。それから、あと逆にですね、先、皆さん中にはよく勉強していて、もしかすると、ここで授業で喋る内容は非常にもうすでに分かっていることでつまらないと思う人もいるかもしれませんが、そういう人はぜひ、 先ほどのガイダンスの際にあった参考書などを読んでですね、もっとより先の深い内容に精通した上で、できれば、あの計算奇数学の方にあの、例えば卒業研究とかですね、あの来て、一緒に勉強できたらなというふうに思いますので、ああのできる人にはぜひあの、まあ、自分でいろいろ勉強してもらったり、あるいはこの授業で、あのここはこうじゃないかとツッコミを入れてもらうことをあの期待しております。 えっ、ー、と、それくらいですかね。はい。で、あとあの、うんと、まあ、坂地のテキストをまず見ていきますと、大体あの、そうですね、4ページから5ページに記法がいろいろ書いてあります。で、中にはその、まあ、数学、純正数学でよく用いられているものもありますし、あとはその純正数学ではあまりなじみのない記法も、えー、たまに あ, のあるかと思いますけれども、これらはその都度、あの授業で出る際にもあの説明していきたいと思いますが、あの何かわからないことがありますら、ここに戻ってきてみてください。それからあと、えっと、5ページの下の方にはそのアルゴリズムの説明があります。で、えっと、こ, れこのアルゴリズムに関しては、あの去年の計算機数、計算研修の ど,、まあ、どちらかというとハスケール編の方で若干 触れた面があるかもしれませんけれども、まあ、これについてもまた今後、ですねこう登場した際にそれぞれ必要な場面で説明していきたいと思います。はい、じゃあ、それではですね、一応、えっと と井さんのテキストですと、うん、とその7ページの準備というところから入っていきたいと思います。で、1.1、えー、がコンピューターの基本構成となっておりまして、 まあ、あの一応テキストの方にですね、こう一つ一つあの説明がありますでな。皆さんが使っているそのコンピュータといってもですね、いろいろなものがあります例えばと、携帯電話ですね、スマートフォン、それから、まあ、ガラケーもそうですけれども、それからあとは、 えっ、ー、と、皆さんに比較的な味見が深いものだと、まあもちろんそうですね、サテライトの端末は、まあ、いわゆるパソコンですから、計算機やってもわかりますが、あとは、えっ、ー、と、まあ、証明書の自動発行機ですとか、あいた範疇のものは大体すべてコンピューターと呼べるものだと思います。で、コンピュータ、ーこの辺の話は多分、と えー、と多分皆さん1年2歳の時に共通科目の情報でこう受けた内容と か, かなり重複するかもしれませんけれども一応あのもう一度ざっと復習をしておきますでなぜかというと先ほども説明したようにあのこの授業であの扱う数学というのは、まあ、コンピューター の, そ の, い, のいわゆる内部の構造の一部などとも深くあの関わってきますのでその手法ですとかそれから 考え方もですね、このコンピューターの仕組みとも深く関わってくる部分がありますので、一応まあコンピューターの構成の基本的な部分は、えっと、もう一度復習して、えー、進めたいと思います。で、あとまあ、テキストを見ますとこう図がありまして、で図でそれに説明をこうバーッと書いてますので、一応まずもう一回過剰書きで、そのコンピューターの構成するいろいろな装置について書き出してみたいと思います。でまあ、皆さんは、まあ、必要に応じて、まあ、必要に応じてメモを取ってください。 まず、えー、と図を見ますと最初にその中央処理装置というのがありますで、まあ、英語ですとそのセントラルプロセッシングユニット略して頭文字によって CPU と呼ばれる部分です まあ、これは人間で言えばこの脳に当たる部分ですね。まあ、これがないととりあえずあのコンピューター何もできないということで、えー、まあこれが人間の脳に当たるまあ一番重要な部分といっても過言ではないでしょう。でこの中央処理装置、CPU ですけれども、えー、とさらに中では2つの装置に分かれておりまして、えー、と1つは制御装置と呼ばれるもの。 もう一つはその演算装置と呼ばれるものに分かれております。で、あとこれもその人間の脳に置き換えるとなんとなく分かりやすいかと思いますが、まあ、制御装置はそのコンピューター の, あの他の装置ですね他の装置にいろいろな指令を与えて動作をさせたりとか それからデータを取ってきたり、送ったりすることで、これらの、これから説明する装置全体が一つの計算機として、きちっと目的の動作を達するようにすると。そういう仕組みですね。だから人間で言うと、例えば、各ですね、体の臓器を適切に動かして、栄養を取ったり、それから酸素を取り込んだりできるように制御すると。そういった装置だと思えばいいでしょう。 それからあと、演算装置は、これはまさに、その、文字通り、計算をする装置なんですけれども、まあ、基本的に、あの、コンピューターというのは、人間ほど頭が良くなってですね、コンピューターができる演算は、まあ、大まかに言って、算術演算と論理演算だけだと、だけってことなんですが、主に算術演算と論理演算だと思えばいいでしょう。算術演算は、まあ、加減乗場、あるいはその他ものをですね、それから論理演算は、その、皆さんが多分、あの、 情 報, と情報処理とかそれは集合論で勉強した、そういうあの論理的な計算ですねあのそ。そのぐらいしかできません、コンピュータというのは、えー。だから、逆に言うと、そのぐらいの計算しかできない装置でですねこう、今日いろいろなところで皆さんのために役立っているというのは、それは驚くべきことかもしれないんですけれども、まあ、基本的にそういうことをやっていると。まあ、あのこの制御装置と演装置から成り立っています。 えー、CPU の次に、えー、と出てきますのが、出記憶装置と呼ばれるものです。まあ、これはメモリーとも呼ばれます。でまあ、人間の、うんとまあ、 体に置き換えますと、やっぱり人間ではこの脳がですね、脳にもこの指揮装置、メモリの機能があるわけですね。そういった意味では、こう人間脳というのは、いろいろな、あのー、コンピューターにおけるいろいろな機能を一つの機関で使っている、まあ、複雑な存在と思えるかもしれませんけれども、コンピューターはその辺をもう少し分量化しているわけです。で、えー、とこの指揮装置にはその主に、えっ、ー、と、この実際に、 あの我々が計算をする対象ですとか、それから計算する手順も、あのこのメモリの中に格納しています。えっ、ー、と、要はプログラムというものですね。プログラムというものは、その、あのこの計算機にですね、いろいろな処理をさせるため の, あの一連 の, あの手順を記した、えっと、このものでして、あの、このメモリに入っていると。で、えっ、ー、と、 あのこれからその、この次に外部記憶装置というものについても紹介しますけれども、その記憶のですね、一つには記憶の速さ、記憶をしたりあるいは記憶したものを取り出したりする速さの違いがあります。で、あと、その記憶をどのぐらい保持できるか、えー、とすなわち、例えば電源を切った、計算機の電源を切った際にあの記憶を保持できるかできないかという違いもありまして、まずそ う, そういった面でちょっと、 あのこれから後で述べる外部記憶装置とこの式憶装置というのは性質が異なりますのでその使い道も異なってくるんですけれどもまず記憶装置について述べておきます と, うんとまず最初に記憶したりですねそれから記憶したものを読み出したりする速さですね でこれは、あの、早いです。えっ、ー、と、早いというのは、その、これから後で述べるその外部記憶装置と比較すると早いです。まあ、あの、人間の脳に似てるかもしれませんね。その代わり、まあ、電源を切ると、基本的に内容は消えます。 まあ、中にはそのフラッシュメモリーのようにその電源を切っても記憶ないような保持されるような記憶装置もありますけれども、まあいあのまあ、基本的なその計算機で使われているメモリーというのは電源を 切, 切ると内容は消えると。でまあ、この辺も我々のノートにとりまして、あの一晩寝るとこう内容を忘れるという、ただ人間の場合はその忘れる場合と忘れない場合とありますけれども、あの ち, ょちょっと小耳に挟んでいる情報はまあ一晩 寝るると忘れれかもしれないそういう意味では、こう、人間の脳に似てる面があります。で、えー、とこれに対して、うんと、外部記憶装置というのがあります。 でこのライブ記憶装置の、あのー、特徴はですね、あの今のメモリとはちょっと、あのー、ある意味逆の面がありまして、まあ、記憶や読み出しの速さっていうのは比較的に遅いです。 で、その代わり、えっ、ー、と、電源を切っても内容が消えないというのが、あの、まあ、特徴です。 まあ、この辺はこう人間で言うとこう 手, 手でこう紙にメモをするような行為に似ているのではないかと思います。うん、と人間が紙にメモをするのもあの頭に覚えるネルギーは遅いですしそれからこう読み出すのも思い出すのも遅いかと思いますけれどもあのまあ一晩寝てもあのメモした内容はまあ消えないという点ではこう外部記憶装置とも言えるかと思います。 でまあ、あのこの外部記憶装置の代表的なものとして、えーとまあ、大体10年前ですとフロッピーディスクというのがありました、えー、と今日ちょっと実物を持ってこないえー、忘れてきてしまいましたけれども、えー、これ記憶容量が約 1.5 メガバイトですね、えー。このメガバイトという単位は今どのぐらいの人が認識するかわからないですけれども、えー、とりあえず、うんと今の皆さんが扱う情報で言う と, うんとデジカメの、デジタルカメラの画像は多分入らないじゃないですかね、今の時代では。あのそのぐらい小さな容量 の, あの外部記憶媒体でした。 でえー、それが今ですと、まあ、例えば皆さんよく持ち歩いている USB メモリですとか、それからまあ SD カードといってます、ね、メモリカードですね。えー、とそういったあの媒体がありまして、えー、とその容量というのは、 数百メガバイトから数ギガバイト。で、まあ、あの、フロッピーディスクの時代に比べると、その容量ではだいたいまあ、千倍ぐらいのオーダーに、こう、進化していると言えるわけです。ですので、皆さんが持っているこの USB1 本ですね、あの、フロッピーディスク、僕もフロッピーディスク千枚集めたことがないので、よくわからないですけれども、 だいたい50枚集めたくらいでこんぐらいの大きさですから、1000枚集めたら多分だだだだダンボール箱に1本ぐらいになるかもしれないですね。それぐらいのこう情報を今では非常に便利に持ち歩くように、持ち歩くことができるようになっています。ちょっと余談でした。らこういう話がありました。で、あと、えっと、最後に、その装置の中で最後にでうるのは入出力装置というのがあります。 まあ、これは、人間でいうと、のの目や耳などのようにその 外, 外の情報をこう脳にですねこう伝える機関であったり、あるいはえとまあ人間ですと、例えば声帯ですとか、それから手などのようにこう音声でこう情報を伝えたりとか、かあるいはこの動作ですね、ものから情報を伝えたいとか。 そういったものに対応する機能だと思いますけれども、例えば入力ですと、うんとまあ、皆さんよく知っていると思いますが、まあ、キーボード。それから、パソコンですとマウス。それから、とうんと今 の, その携帯電話なんかですとタッチスクリーンなんかもありますね。あれはまあ入力装置というわけです。それから、出、えー、力としては、 えー、例えば、モニター。えー、これ、まあ、ディスプレイと呼ばれますが。あとは、パソコンに比較的近いものですと、まあ、プリンター。などなどというのが、あの装置があります。<笑>まあ、あのこの辺の話は多分皆さんよく、 ご存知だと思うんですけれども、えっ、ー、と、一応ですねあの、このテキストにはあのこの、今述べましたこのコンピューターの各装置のこう図がですね、書いてありますで。実はここにあります図の形というのは、あの、実数ですね、日本工業企画 皆さん、JIS って聞いたことあると思うんですが、JIS の情報処理に関する規格で、いろいろな情報をやり取りする際に、そのまあコンピューター関係の情報をやり取りする際にですね、この計算機システムはこのような図であの書きましょうというふうにあの決まっているものがあります。で、えー、実はこの、ここにも図面にあります外部記憶装置とか入出力装置というのは、えー、確かこの、一番この JIS の規格に沿って書いているものだと思いますけれども、 うんとまあ、このテキストの図では非常にこう白地にこう黒い直線だけ描いたあの図で書かれておりましてこう皆さんが現実に扱っているコンピューターの世界とはあまり縁がないような気がしますので、気がするんですけれどもあの実際にこう皆さんあの例えばサテライトの端末で使っている際にです、ね、こういったものを実際に使っているんですよねで。それをちょっと あのもう少し身近なものだというのを知ってもらうために、えー、今日はここにあの1台のパソコンを持ってきました。えっ、ー、と、これは、あのー、まあ、僕が実際に使っていたもので、今はちょっとお休みしてるんですけれども、あの7、8年前に買ったあの計算用のパソコンです。で、ちょっと皆さんに聞きたいんですけれども、あのこういったパソコンの、あのー、蓋を開けたことのある人です、どのくらいありますか あ, あ、それなりにいる。 じゃあ、あと中のこう部品を交換したりしたことある人ってどのがいますかはいはいはい、わかりました。えー、それからあと、えっ、ー、と、ノートパソコンの部品を交換したりしたことある人ってどのがいますかはい、わかりました。はい。じゃあ多分、あの、多くの人にとっては、その、今伸びた装置がですね、実際にこ こ, この中ではどのように収められているのかというのを見るのは、まあ、そんなに損ではないと思いますので、今日は実際に、あの、このパソコンの中の装置をお見せしたいと思います。 ただ、ここですと非常に小さくて見にくいと思いますので今日はビデオカメラを持ってきてこの拡大した映像をスクリーンに出したいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。<笑>一応ここにビデオカメラが ありまして、実はこれは僕の、あの、このビデオカメラは僕の私物で、あの、ま、あ家族の映像なんかを、子供たちなんかが撮ったり、そきいうのをしてるやつなんですけれども、えっ、ー、と、一応ここでちょっと、あの、まあ、こういったパソコンですね、えっ、ー、と、紹介したいと思います。でちなみにこの、あの、パソコンはですね、あの、サンマイクロシステムズという、あの、会社のものでして、で、 えー、と僕がまあ大学院生だったら30年前から25年ぐらい前に、ワークステーションという計算機の一部にある一が一斉を空気した会社なんですけれども、あとはそうですね、皆さんあの Java というのを聞いたことがあるかもしれませんが、Java というプログラミング言語もこの3マイクロシステムで作られたものです。ただま あ, あの残念ながら、その後ですね、 まあ、業績が振るわなくなりまして、あの、オラクルというデータベースの会社に買収されまして、今ではその Java もオラクルの製品として世に出ています。ということで、まず、えー、このパソコンなんですが、あの、脇を開けられるようになっておりますので、開けてみますと、あこんな風に中身が出てきまして、ちょっとっ中にちょっとカメラをこう近づいてきますね。えー、大体この、ね、パソコンの中、 ミックがこんな風にの辺にですね、この緑色っぽいそのあの電子部品の乗った基板がありまして、でこれをまずあのシステムボードというふうに呼びますで。このシステムボードというのは必ずどのパソコンにも備えられているもので、ノートパソコンにもノートパソコンに入る大きさのシステムボードというのが備えられています。 で、えっ、ー、と、まず最初に、このシステムボードの上にですね、このひときわ目を引くこの機械がありますが、えー、これは実はあのファンなんですね。ファンというのはあの、まあ、扇風機のように風を送る装置です。で、この下にあの CPU が、あの、入っています。CPU は、あの、かなり熱を出す素子ですので、あの、CPU 自体の大きさはかなり小さいんですけれども、それに対して、あの、かなり大きく、比較的大きさの大きなあのファンをえ取り付けて、 あの熱を外に逃がすすようにしていますえちなみに、えー、このパソコンに入っている CPU と同じ大きさの同じ規格のものはこれです。えー、これは実際にこのパソコンに、あのー、買った時に入っていた CPU でしてあの、その後ちょっと性能を上げるために僕が別の CPU を買ってあの交換したもので、あの こ, れこれがそ の, その時ですねあの、取り出して今でも保管しているものです。 でちょっとあの、ついでにですね、この、じゃあ、この CPU の、こう、少し拡大しますけれども、こんな形の、あの、素子して、で、まあ、大体そうですね、5000近くぐらいですかね。グラは、えっ、ー、と、これちょっと見づらいかもしれませんが、全部ピンなんですね。あの、こんな風にあのピンがたくさんあの出ています。えほとんど、 裏面全部、全面ピンで埋めつかれています。百、まあ、何十個ぐらいあるかと思うんですけれども、これに、例えばそのデータをやり取りするあの情報ですとか、それからあのそのメモリのアドレス、メモリにアクセスするための情報ですとか、それからその他のコンピューターを制御するための情報、いろいろな情報をこれらのたくさんの数のピンでやり取りをしています。でさて、 えー、と次にですまず CPU の話をしますので、えー、その次にここにですね、上に、こう、あの、ここではその2枚ほど、こう、何か、板みたいなものをっていますが、実はこれがパソコンのメモリです。で、ここには、あの、実はもう2つスロットがありまして、あの合計で4枚のメモリを指すことができます。 えー、とじゃあ参考までに実際にこのメモリを一回抜いてみます。<笑>えっと、実物はこんな感じですね。<笑>こんな感じです。で、ちょっとカメラで映しましょう、えっと。こんな風にですね、このメモリの、メモリチップがこう表側に何枚か載っていて、<笑>あと裏側にもこう何枚か。 あやっていますで、えーこのチップ、このメモリの板のです、ね、下の方にこうあの黄色に光るあのものが あ, の あ, のありますけれども、これ実はあの端子でして、こんな風によく近くで見ますと、こんな風に 何, 何, 何十ってい う, こう端子があるわけですね。裏面にもこう同じように何十という端子がありまして、ここでこのメモリとあの CPU の間でこうデータや、えー、必要な情報をやり取りしています。 で、あとはですね、あの、このシステムボードの上にはこう、いろいろな、あの、装置が載っていますけれども、あ、すかえこちら、その次に、その、えっ、ー、と、外部記憶装置ですね。えっ、ー、と、外部記憶装置として、えっ、ー、と、皆さん、カードディスクっていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、えこのパソコンには、このカードディスクが、こう、二つ、ついていまして、えっ、ー、と、これ、あの、外すことができます。実物は、こんな感じですね。 で、まあ、これはもしかすると知っている人もいるかもしれませんが、うんとだいたいそのパソコンを起動するのに必要なあのデータやプログラムが、ね、<笑>このハードディスクに収められております。でちなみに、ちょっと今日はあの準備の都合でこのハードディスクの中身までは用意できませんでしたけれども、えー、このハードディスクの中身って見たことある人いますかねえっ、ー、と、あと、 ちょっとここまで来るとちょっと珍しいかもしれませんけれども、と実はこのハードディスクの中身は本当にあの丸い円盤がですね、何枚か入っています。えー、と皆さんあの、まあ、コンパクトディスクとか DVD っていうのはあの知ってると思いますが、だ い, いああいった形で、えー、ここに入るようなぐらいまで大きさを小さくしているような、そういう円盤がこう何枚か入っていて、この中で高速に回転しています。 でまあ、なかなかそのハードディスクの中にまではですね、このハードディスクをばらさないと中に見られませんので、見る機会ないかと思いますが、あのもし、えー、と皆さんこれからですねその、まあ、パソコンを捨てるような機会があってですね、で、まあ、こういったハードディスクをばらすような機会があったら、一回見てみるといいかもしれません。えー、それからと、 うんと他にですね、パソコンの外部記憶装置として、もう一個はここにあの DVD ドライブがありますね。例えば CD とか DVD といったメディアを読み取るようなドライブがありまして、それも、あのまあ、ここら辺からこうガチャガチャとやるとあの取り出して交換されることができます。あ と, うんと、この上に、ここにあるのはこのパソコンの電源ですね。あのパソコン の, この、えー、と各 回路に電気を送ってて動かしていますでそれから、えーと、ここにですね、こう、あの何個かあのカードを指すスロットがありますけれども、多くのパソコン、大きなパソコンですと、こういったスロットが何個かあってその、パソコンのいくつかの機能を拡張することができます。例えばこのパソコンの場合ですと、ここに1枚あのカードがあの 入っていますけれどもあのこの場合、ここではそのグラフィックカードといってその、あのディスプレイに出力するその映像のですね、性能、描画性能などを上げるため の, このカードがここに入ったりします。あとは、えっ、ー、と、ここ、そうですね、マシンのこの辺にその大きなファンがありますけれども、えっ、ー、と、まあ、このケースの中身全体見てみますと、意外と中はスカスカのように 見えますけれども、これはそのやはり、あの、この高熱を考慮してで、そので、やっぱり、あの、CPU が非常に高速に動作しますと、たくさんの熱が発生しますので、それらの熱を効率よく逃がすように、えー、非常に空気の通りがよい よ, よ、良くなるような構造になっています。そして、まあ、大きなファンで、えー、ここの、ここからその中の空気を外へ逃がすことで、逃がしで、かつ、えー、こちら反対側のですね、この辺の、 空気の取り入れ口から、こう、冷えた空気を取り入れることで、こう、パソコン全体のシステムをうまく冷やして、えっと、まあ、温度が上がりすぎないようにすると。そういった工夫をしています。まあ、以上が、えまあ、あの、基本的な、あの、パソコンの、の各装置の構成でして、で、えっと、ノートパソコンになると、なかなかこんな風に、この、開けて中身見る機会もないかも、 えー、とないかもしれませんけれども、一応こういった形でこの、いろいろなシステムが組み込まれて、ノートパソコンにも同じようにこれらのシステムが組み込まれています。ということで、えーとまあ、一応あの、皆さんがあ、これからですね、我々があの今しゃべったですね、この各コンピューターの各装置というのは、こう皆さんが実際にこう使っているものと、えー、とそんなに縁が遠いわけではないというとことを知っておいてほしいと思います。 何か質問などありますかはい、じゃあとりあえず、これでこの画面はおしまいにしましょう。<笑>えー、それでですね、あと、あのー、まあ、あ今日だんだん時間が少なくなってきましたけれども、 うんともう少し、これからですね、我々が学ぶその計算機数学との、あと実際の計算機の動作との対応に関する理解を深めていくために、えー、と少しばかり、のこのテキストとちょっと前順番を前後した説明をしたいと思います。えー、とまず 計算機が扱う情報に関してなんですけれどもえとまあ先ほどちらっと触れましたがその計算機に何か動作をするための命令ですとか それから、計算を行うために取っておくデータですね。で、これらは、その、まあ、今のデジタル計算機ですと、この、ま、0と1の状態を、ま、表すものを、ま、使っています。で、これは、あの、皆さんも、あの、 よく周知の通りだと思いますけれども、まあ、表すものっていうのは何かっていうと、その、えっ、ー、と、まあ、0と1の状態なんですが、実際には、 その例えば、計算機っていうのは、その、電気で動くわけですね。電気で動くっていうことは、その、現在のその電磁気学の、まあ、基本的な理論に基づいて動くわけで、そうする と,、うん、と、この電気回路の中では、あの、0と1の状態っていうのを、その回路の流れる電流が高いか低いかあ、電圧か、電圧が高いか低いかっていうことで表してるわけですね。電圧が高い状態を1として、電圧が低い状態を0と言うするというような形で、こう、表しているということで、を表すものというふうに書いてあります。 で、まあ実際には、その0と1と思っていいわけですね。これを、あの、えー、皆さんよくご存知だと思いますが、あの、ビットという言葉で、単位で表されています。で、それから、まあ、えっ、ー、と、まあこのビットが N 個で、まあ N ビット、N ビットになって、それから、まあ8、八ビットあちいますと、 これを1バイトというふうに呼んでます。 でえー、次に、先ほど紹介しました、宗教装置メモリの配置と、それからワードという概念についてあの説明しておきたいと思います。 えー、先ほどですねその、メモリがありますという話をしたんですが、じゃあ、あのメモリにその今述べたですねこのビットと呼ばれる情報を、まあ、どのように蓄えていきますかという話ですね。でえーまあ、よく使われるのが、これから書くような図なんですけれども、 まあ、こうい う, こう細長いまあビルみたいなものだと思えばいいですかね。で、えー、ここにまあ0か1をですね、8つ並べていきます。で、まあ、これが大体そのメモリの模式図。 で, すで、えーまあ、これがですね、実際にこの、まあ、ビルみたいなものなんですけれども、えーと、合計で N 階建てのビルになっていまして、でえー、そ, そこに、まあ、実際の我々のこう使うビルですと、1階、2階っていうふうな名前をするわけですけれども、その代わりにこ こ, に こ, こではですね、アドレスというあの番号を振りまして、で これ一番下から0番地から1番地でだんだん大きくなっていって最 後, 最後一番高いところが 2-1 番地、まあ、このようなあの形でですねこ の,、えー、とそのデータの場所を指定するようになっています。 でこれでその、えーと、各回ごとにですね、各バンチごとに、1バイトずつ情報を格納しておきますので、合計で、このメモリの容量は、えー、N バイトのまあ例ですね、これは。そういうあのメモリの配置をします。 これが、その、計算機のメモリの配置の基本的なものです。うんと、基本的には、その、バイト一1バイトを単位として、メモリをあの線形に積み重ねていくいことにも注意してください。で、えっ、ー、と、ま、CPU とそのデータをやり取りする際、それから、プログラムを、このメモリに格納されたプログラムを読み出したりする際にも、この、まあ、 例えばある番地からですね、順番に読み出すと、ああのそういう線形なアクセスを行います。で、えー、と最後にですね、このワードという言葉について説明します。 しておきますけれども、えーとワード、ワードという言葉というと、なんか、ワード語という語というのはちょっと自己循環のような感じがしますし、あと、あの確か、ある学類の学類史もこのに、のタイの学類誌の指名等にも、こういう言葉が用いられているところがあるかあ る, かあるかと思うんですが、えーと、ここで言うワードというのは、の CPU で一度にやり取りするデータ量の単位のことです。 えー、最近ではそのまあ32ビットまたはまあ64ビットえでがこうワード1ワードというふうにこう扱われることが多いですでちょっと時間が そうなちっちゃいのが鳴るところまで行きますけれども、例えば1ワードが32ビットの場合ですね。えっと、メモリ の, そのアクセスの仕方というのは、と 思ったんですが、えー、とちょっと図を書いてるとチャイムが鳴りそうなので、じゃあ、あのー、今日のところはあの、ここのワードの言葉の説明までにして、あの実際のこの、えー、と1ワードが32ビットの場合 の, その、ま、メモリの配置のところから、また次回、えー、説明をしていきたいと思います。えー、ここまで何かあの質問などありますでしょうか じゃあ、えっ、ー、と、こんな感じで、また来週も進めていきたいと思いますよろしくお願いします。では、これで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。